いろいろ発見一田垣この番組では町の特産品である一田垣をさまざまな角度から紹介します今回はプロが作る一田垣料理と銀座長野でも紹介された一田垣物語をお届けします では最初のコーナーへ行ってみましょうこんにちは今日は一度がきを使った料理プロの料理人が作る和食、中華、洋食の料理を紹介します今回は私たち若者特命係のサオ マ, マイマイボウがご案内しますところでみんなは一度がきってよく食べてる食べないかな、うん 私もあんまり食べなないかなただお母さんが家でチョコをまぶしてなんかこうチョコでこうお菓子作ってたりとかはするかなへえ、うん、おいしいうーん<笑><笑>そうですね今日はプロが作る料理をいただけるということでどんな料理が出てくるのか楽しみですねそれでは最初のお店に行きましょう 楽しみだね。イチダガキをあまり食べないという三人、最初のお店に早速着いたようです。どんなお料理が出てくるのか楽しみですね。さて最初のお店は格宝旅館三好さんです。それでは行ってみましょう。こんにちは。 今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、どうもお待たせしました。ありがとうございます。綺、は、麗、いはいはい、だよ ね, ね。すごい美 う, うだ、ね、三好さんの一チダガを使った料理はミニ海石。いやあ、美味しそう。えっとそれではあのミニ海石一チダガのミニ海石の料理の説明をいたします。はい、お願いします。まずこのピンク色の これ小漬けです、はい。これはあの。一打牡蠣の。わさび漬け。あになってます、はい。ちょっとピリッとするんですけど、うん、一打牡蠣があの甘いので、はい。ちょっとわさび、わさびのピリ辛で、ちょっと、はい。そこをうまく調和して。それが小漬けになってます。はいはい、で、次はですね、この酢の物なんですけども、はい。ちょっとコーヒーカップみたい な, のなんですけど。はい、えっと、これはあの。一打牡蠣を、はい。あの。 今時期が経つとあの固くなっちゃうんですよねかあの乾いてだからや弱くするために CC、はい、シーシーレモンってみんな知ってますかね あ,、はい、あれをちょっとつけとくとやれらかくなるんですあれは炭酸が入ってますので炭酸が入ってるとね一日でもやらかくなるんですでそれを食べやすくしてりんごおろしでこうやってあえて、はい、あの作ってありますこれが酢どものになってますであとは白 こちらなんですけども、はい、あのちょっとおシャレっぽく星のマークをつけて、はい、星ということで<笑>星ありということであの星のちょっと形をかたずってあります、はい、次があの揚げ物ですね、はい、これ天ぷらなんですけどもあのだから柿の中にこうエビと大葉を入れてそれで揚げたるんです、うん、であとはあのご飯物ですね、はい、あの一応 3, 3点で手まり寿司になってますけども。はい でそれもやっぱし一番向こうがからし味噌、辛からし味噌であで一田がきをあえてますでその次があのアケビッチって山のね、はい、あのパンと割れて食べれる山の実なんですけどもそれにそういう形で作ってありますでこちらもさっき言った獅子レモンの方のヤーくしてあのちょっとレモンレモン味のそういうそういうお寿司になってます で最後にあのう、こうのものですね、あのおしんごですね。これはあの大根、大根でつけて、あの食べやすくなっております。どうぞ召し上がってくださ い, <笑> い,、はい。ありがとうございます。それでは、いただきたいと思います。いただきます。ます。このわさび漬けから、いただこうと思います。 おいしい。なんかね、そんなに甘くない。食べやすい感じになっ<笑>本当だ。さっぱりしてて食べやすいね。うん。うん。こう後から辛味がきて、お、う、い、ん、しいね。角、うん、物？うのどうぞ。いただきます。あ。あなんか。 本当だ、シんしんレモンのあんな感じする。美味しい美味しい。炭酸でね、だいぶ柔らかくなってるから、あ, あの、香やすいと思います。なんかデザートみたいな感覚で食べれる、うん。そうですね、デザートでもいいですね。うん、あのりんごの風味もあるし。美味しい、えー、地元のリンゴも、ね、使ってますし。私これだけになってる。そ<笑><笑><笑><笑>うそう。あの、白井。 これは、ね、あ, あの豆腐の白和えなんですけども、美味しい。うん、あのごまとかいろいろ入ってます。ごまの風味がいい感じの、ね、アクセントになってて、うん、このかわ い, い。干しが可愛 い, いね。ほし、ね、<笑>がきゅうりとあのかぼちゃとあと干し焼きね、からっとする。そうそうあの。ポイントはそれです。いただきますか。 天ぷら、天ぷら、天ぷらね。天つゆをつけて、はい。はい 青いものを入れていました。こういう組み合わせでも美味しく食べれるんだね。うん、なんかデザートみたいなイメージがあったけど。うん、こね、かけは難しいですね。<笑>ドライフ ル, フルーツでしょはい、ね。だからもう完成したものだから、それをまたこう加工していくると<笑>なかなかね。大変だと思いますね。で、う、す、ん、で、甘いしね、すごく。<笑>あの生のかけだったらね、いろんな料理はできるんですけども、こういう。 干し焼きなども一気に糖度が甘くなっちゃうから、ね料理にするのはちょっと難しいんですよね。だからいろいろ辛くしたり、酢の物ってね、うん、あの酢を入れたりして。こう柔らかくして、食べると美味しいんですよね。一だらきの料理にはたくさんの工夫が詰め込まれているんですね、うん。お次は手まり寿司。それじゃあ私、一だらきのシーシーレモン行きます。 いただきますこの大葉とご飯のごまがほと大きくてあ後から一田垣の甘い感じがくる食べやすいじゃあ私あけびいただきます 水だがきが甘すぎなくて、うん、でも卵との海苔との都合相性が良くて美味しかった。うん、そうなんだね、うんえー。じゃあ私はこのアルプスサーモンをいただきます。 味噌とあえてあるのがすごく合ってて、あのサーモンもあのミョウガがすごくアクセントになってて美味しいかったです。えー、これは辛酢味噌で、これもちょっとさっぱり感をねあの足してます。やっぱどうしても柿は甘甘っこくなっくね、うん、甘くなっちゃうから、そういうのでちょっとピッとねあの味付けをしてあります。 最後は一夜干しを使ったお漬物。こちらのお味はどうですか。意外と柿とありますね。大分あります、ね。甘みがちょうどいい感じに。そうですね。柿と乗ってし。もうと、ん、酸っぱすぎず甘すぎずいう。うん。そうですいよね、うん。これは柿も一緒に漬けてあるってことですか。そう。後からね、うん、あのあえるあえるんですけどねあ、うん。食べや す, いす、ね。うん あのまず甘いでしもう完成されてるからそれをまた他の料理にアレンジするっていうのはねちょっと難しいから少しずつこういろんな料理に入れたりあの味を も,、ね、もっと甘くないようにするふうにすればあの食べやすくなると思いますで今日の料理なんかもあのそういうふうに一応考えてそういうふうに作ってあります。 美味しかった。茶の湯くて美味しかったです。美味しくて可愛い海石料理に大満足の三人でした。格宝旅館三好さんでは宿泊はもちろん宴会も開けます。美味しい和食を食べに行ってみてはいかがでしょうか。三人が次にやってきたのは。 それでは次のお店は、皆さんよくご存知かと思いますが。中国料理のお店、吉田の好楽さんです。それでは行きましょう。こんにちは。こんにちは。今日はよろしくお願いします。ます店主の小林俊尚さんが出迎えてくれました。すごい綺麗ですね。色鮮やかだね。ありがとうね こちらはないう料理なんですか、うん、とねこれあのよく中国料理でえび、はい、マヨっていう料理があります、はい、それの柿を使った柿マヨというワンジャーシーガーといいます<笑>、うん、そして向こうはあめ炊き柿のキ、うん、そうあの中華の場合だと芋とかりんごバナナそこから全部あめ炊きにするんだけどそれを柿でで 飴だけにしたのでございますそうだ ね, ね、うん、まずこちらからいただきたいと思いますどうぞ取って食べて頂戴柿とは思えないと思うおー、うん、しどうぞ食べてくださいいただきまー す, いただきますうん本当と柿じゃないみたいうん。 ーーが食べている感じがしない周りがサクサクしたし、うん、美味しいあとからでも風味的な感じで、うんうん、美味しいおかずを食べてる感じがする、うんうん、そうよね揚げたって香ばしい感じもいい、うん、揚げるとよく甘さが増してくるもんで、うんうんうん、美味しい酸味、うん、もいいですね本当 これあのマヨネーズにあの何コーティングするのに卵白であのうどん粉かくわけ、うん、そうやって揚げたるわけ普通のうどん粉だとこれみんな取れちゃうもんで揚げた時に卵白と泡立てて、うん、それの中に今度はうどん粉を混ぜてこ、うん、うやってうん、うん、揚げるんです手間はかかってるんです次にのをだ パリッと、いい音がしましたねどうどう初めて食べたらこんなの初めて食べました、うん、思ったより甘くない飴っ、うん、て言うから甘いと思うんうん、あんまり甘くするともう甘すぎて食べれなくなっちゃう飴、うんうん、を少なめにするの、砂糖さっぱりした、甘さがねティッチアイプでもん食べれる。 食べやすいねどれも、うん。甘すぎなくてちょうどよく。いいよオカルスで食べてって。また食べた撮影が終わったからも3人は一大き料理をパクパク。本格中国料理が楽しめるコーラクさん。月曜はお休みですのでお気をつけてくださいね。最後はフランス料理のお店ブラスリールルポさんです。それでは行きましょう。 フランス料理と内田キどんな組み合わせの料理が出てくるのでしょうか。 こ の, このタルト、このタルトの中にもカキカキとハワグラです。それ全部カキです。カキの甘みがします。でも甘すぎなくてすごい食べやすいす。甘みを抑えてるもんです。す、うん、最初カキの身をバターでソテーして、でワインビネガ ー, ーで溶かして、でシロワイン入れて詰めて、その後鶏の出汁を入れて、それで味を含まして、それを にしてなおかつねすり身にしてクリームとか合わせてで入れてあるんです。 う風味があるかなと思って、それを家さんに入れてみた、うん。はい、それではデザートの方もいただきたいと思 い, ま す, い, ま, すいます。いただきます。まずはアイスクリーム。 次はシューークリームどうやらクリームに秘密があるようですよクリー ム, がームパテシエールですけど、うんうん、カスタードにバラクリームを少し、うん 最後はパウンドケーキです。 あんはあの、くるみも入ってます。あ、クルが、くるみかな。えその、大きなのは柿です。ます結構、リキュール、聞かせてます。美、う、味、ん、しい、これまた食感が違う。うん、一口目で、結構、リキュールが。きます。うん 食感の楽ししい劇だねく<笑>くななな工夫とかかんんキ、ね、ール雰囲気の素敵なルポさんお料理はもちろんデザートも絶品です。 今日はいろんな料理を、うんえー、和食中華洋食って食べてきたんだけど2人はどうでした か, なんかどんな料理になって出てくるのか全然想像できなかったけどこう出てきて食べてみるとすごくこう合ってて美味しくてすごい驚いた、うんうん、手間はかかってるんだけど、うん、その分 一がくの持つ独特な甘みとかを抑えてて、うん、意外と何の料理にでも合うんじゃないかなっていうふうにちょっと思うようになったか な,、ね、なんか料理の幅が広がるっていうかう、うん、なんか固形のすごいイメージがあったけど、うん、結構ペーストで出たりとか、うん、そういうのもありなんだなっていうふうに思ってます。 全然おかずとしてもなんか、食べる感じがあったか、ねうんうん。プロの作る一炊き料理を食べ、若者特命の三人も一炊きが好きになったようですね。ケーブルテレビでは、一炊き料理を紹介してくださるお店を募集中です。さて、次のコーナーです。高森町の特産品、一炊きはどのようにして誕生したのでしょうか。 高森町で一田きが誕生し高森町の特産品となるまでの一田村の農家さんたちの努力をご紹介します明治40年上沼正夫さんは2ヘクタールの斜面を耕して焼き焼きの苗木を200本植えましたここから一田きの老い立ちが始まります大正10年上沼さんは他の栽培農家と一緒にネーミングを考えそれまでの焼き焼きを 一田ガキと命名しましたそして東京や名古屋、大阪の大都市の市場へ出荷しましたこれが一田ガキが初めて世に出た瞬間ですしかし、なかなか売れませんでしたそれから16年後上沼正雄さんの息子、哲夫さんは父の意志を継いで一田ガキを都会の市場に受け入れてもらうよう努力しました 昭和19年、名古屋や東京の市場でついに一田垣が認められ、出荷量も増えていきました。それから一田垣は多くの人たちによって南信州全域で作られるようになりました。そして今では長野県の特産になって、星垣の王様とまで言われるようになりました。いろいろ発見一田垣い垣 今回はプロが作る市田明を使った料理「市田明物語」をお届けいたしました私も市田明が食べたくなってきました次回もお楽しみに